はいどうもこんにちは。PVP の神です。皆様こんにちは。ゆっくりましてんまわしてんじゃねえぞ、ぶっ殺すぞ。ということで今回やるのは負けたら終わりの PVP。最強の私と最強の敵の最強バトルが繰り広げられますね。病院行きますかそんなこと言われてもこ書いてあることだいぶ暴力的だな。だだなちょっと通りますね。昼シストをもらいました。意味はわかりませんが嬉しいです。英語読めないのやばくない。よくに来ました。冬ちは正義です。逃げようとしても無駄だ。私が死ぬまで追いかけるからな。倒してやりましたー。正義は必ず勝つ喧嘩打った方が正義とは、もう1キルもらいますか やでえ殺される体力がゴミのようだ、息子大佐パパパパパパ。死にかけです。私たちの戦いはこれからだー。